残り5台で仲間が捕まったぞい開幕わしが見つかって追われてたんじゃが、タゲチェンしてしまったの仲間が近くにいるようじゃし任せようかのう。ルームチェイス場所が近いの 血族のオーラおかしい気がするのじゃがそんなに途切れ途切れになる地下降うつカニバルじゃとごめん片割れのわし。 スマ板あるけど間に合わんのじゃ。こんなん絶対興奮鉄つわんじゃ。ジルがもがいてしまったわいもがいたからキラーが来るようじゃ。わしの片割わも助けられんかったのにもういやじゃ。今助けに行くぞい ジル逃げるのじゃ。ちょっと一緒にロッカー入って、二分の一にし、ジルなんでそれが避けれるんじゃ。うんだ、もう足は無理じゃー。板川市どっちに向かってくるんじゃ。 こんなのどうやって逃げればいいんじゃ早く発電して逃げるんじゃやつはもう定位置じゃちょちょちょっと待て。 またさっきの続きじゃ。出られないの分かってて待つのやめてくれい。危ない。逃げるんじゃ、ジル。ジルー。 逃げれんかったか。下にいるのバレる可能。ええー、ハッチじゃ。 いけるぞーい。